チャンネルをごご覧の皆様おはようございますまさチャンネルのまさです今日はですね CB650R をロン通仕様にカスタムしていくためにですねこちらウィンドスクリーンですねこちらをですね付けられてますでこれはですねこの商品ですっていうのはですねあえて言いません CB650R それから CB1000R スクリーンとかで検索すると一番大きいやつです で、これ、汎用品です。ハンドルに直接こうつけるタイプのものになってるので、これはね、見れば、アマゾンとかで見つければすぐ見つかるものなので、あえてこれって言いません。で、プーチっていう結構ちゃんとしたメーカーから出てる、えー、2万弱するものもあれば、16での1万円弱で買えるものもあります。一応これはね、ちょっとお安いものを買わせていただきました。なので、これをつけるんですけれども、つける前に、ミラーですね。ミラーを、 XADB の時に使っていたデートナム の, のものにですね、変更するために最初に変えちゃいます。で、ちなみになんですけど、CV650R のこのミラー、別に悪くないです。全然悪くないんですけども、立ちごけして、これ傷ついてるんですよ。で、綺麗に補修しました。補修したんですけども、まあせっかくだから変えとこうかな、みたいな。そんな感じ。デートナム見やすいですよ。これも見やすいですけど、僕はそっちに変えたいと思います。なので、まず変えちゃいます。 ちょっとボロもありますけどもまあ、ほぼほぼ綺麗に削ってつや消し黒で塗装してありますなのでねこのまま例えばシビ売るときにこれ戻してもまあ、多分無傷みたいな感じで、えー、査定が悪くなってとかすることはないと思うのでこれはね取っときたいと思います そしててこちらが X-ADV のの時にに使っていたデイトナのミラーになります。まあ、よくあるタイプだと思うんですけども非常に見やすいのでこちらに変更したいと思いますデイトナのスマホホルダーが邪魔でミラーがつけられないので外します それはではすね、いよいよウィンドスクリーンですねつけていきたいと思いますまずねタオルで傷つかないように養生しまーす汎用品なのでここでハンドルにクランプするんですけどもそれをまあどこにつけるのかっていうのが一番重要だと思うんですよねでちょっとあーじゃねーこうじゃねーちょっとやらせていただきます。 あまり低くつけるとこのステイがマスターシリンダーと干渉するので若干上めにつけないとダメそうですねそれと右側のアクセルワイヤーがハンドルを右に来た時にこうたばむじゃないですかその時に干渉しますスクリーンとそれもちょっと気なので若干上めでつけたいと思います 今ほとんど形がこれで決まりました場所がですねここがですね今、乃木杖で剥がったんですけど 1cm 引っ張られた状態でハンドルクランプの一番内側一番内側ですねここにつけないとマスターシリンダーとこのステーが干渉しますなんでなるべく内側に持ってきますね。 でこの場合はこれ中にねゴムのなんかこうパッキーみたいなのがあるんですけどそれつけないでこの一番太いところにはちょうどいい太さになってるみたいですで、まあ、ちょっと養生してありますけどもここの一番下ですねもう一番下もうくっつかくっつかないか指一本ぐらい開けるぐらいのところからでサイドから見た時にフロントフォークと同じ角度に 立ってます、まあ、このくらいがかっこいいんじゃないかなと思うので、ここでですね、えー、本締めをしていきたいと思います。 締め付けトルクなんですけどプラスチック部品なんでちょっと怖いのでこっちでこう回して結構キュッと締めて最後こっちでほんのりこう回すぐらいで終わりにしたいと思います。 これで取りり付けが完了になります意外としっかりつきますしっかりつきますしここがあんまり空いてると風がねどんどん入ってくると思うんですけども、まあ、指1本ぐらいの調節でやらせてもらってよくこのフロントフォークの角度とシールドの角度が同じになるとかっこいいと思うのでまあそれをだいたい合わせた感じになってるのといくつかね気になることがあるんですけど アクセルワイヤーですね。アクセルワイヤーまっすぐの状態だとほとんど干渉しないんですけども若干左に切った時に少しね干渉が起こりますね、まあ、問題にはならないとは思うんですけども気になる方はちょっと気にするかもしれないですね you